この橋を越えると、能登島にインします。お、ようこそ能登島へ。あなたは今日五百九十四代目の来庁者です。マジで。 なんかいい感じの喫茶店が一つ開いてたんで行ってみよういやー今日はよく走ってるわ ってのがあん だ, だろう能登島水族館で見られるなんか特別な生き物とかいるのかな、はい、こういう小さな島に住んでる人たちの娯楽は何なんだろうカラオケとかなんかショッピングセンター的なところもあるのかね しかし民家はたくさんあるんだけどさあんまり人がいないね結構アップダウンがあるね 道の駅の戸島なんてあんのかほらやってんのかな旗立ってるからやってるな、ね 来てくれたとか。この辺 かこの島に住んでる人の娯楽って何なんですかね。 そんなんお構いなく<笑>あ素敵な写真でありがとうございます嬉し い, いじゃあまた遊びに来ますね ご, まごちそうさまでし た, したスタッフさんがフレンドリーですごい温かい空間でしたね を癒された。えー、これから能登島大橋を抜けて、えー、石川県そして富山県と進んでいきます。あ、ああここだ、能登島大橋うわ。見て、このちょうど夕焼け、めっちゃ綺麗じゃない。 島って人と人との距離が近い分すごくアットホームでさそういう人との触れ合いってすごくいい旅の思い出になるよね。 これ。 厳しい石川最後ならありがとうございました。 がとてもきれいね石川じゃなくて富山ブルーライト富山あおうおおなんか商店街だこれ。 怖い…抜けて直進ですもうなんかぶ分長く続いてんだなぁいやいや普通に怖いわ、はい、えーと 左曲がってで左土はお願いします。 行きたかったんです よ,、ねいいようん、あれすいませんもぐろさんですか 隣、失礼しししまますもしもーしあれいかいやー昨日氷見の温泉に使ってきたんですけどかなり塩分強めのお湯で旅の疲れに効きますね宿のお刺身も美味しかったし商店街は藤子不二雄 A 先生のアニメであふれてて楽しいし地元の人もたくさん声をかけてくれたりして。 なんだか心の隙間が埋まった感じです。じゃ、すいません、失礼します。ヨッコバイク TV えっ、ー、と、ホテルで朝食をいただいたので。 でこのあとすぐ近くにある道の駅でちょっとお土産とか物色しようと思いますやだーちょっとまたもぐろさんいたよこんにちは<笑>あそうなんですか厚みがあるの このスタンダードな方をいただいてますーああここの氷見漁港もお腹空いてたら寄って海鮮丼食べたかったけどもこれは多分機械だな能登半島一周の旅三泊四日の旅。 となりましたがなんかねまだまだ足りないっていう感じだなできれば1週間ぐらいかけてほんとじっくり回りたいなっていう気になりました石川県はほんとに初上陸だったんで国内でもまだまだ知らないところがたくさんあるなって感じですねこのバイク人生の中でどれだけあとどれだけ旅ができるかなーなんて思ったりね もうね、本当に、あのー、自然に囲まれて超リフレッシュした3日間4日間でしたやっぱり旅はいいよなお北陸道すぎじゃあここからインします 言ったら花沢行っちゃうねまたここからが長い旅になるんですが家に着くまで気を抜かずに走りたいと思いますではでは今回の旅も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは今日はこの辺でバイバイ 看護の皆さんで、はい、完璧1、2、<笑> 3シール、4です。